はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画、名古屋に行って参りまして、本日行ったお店は、以前からね、まあ、イベントでお会いしてて、面識があったんですけれども、なかなかお店に行けませんでした。名古屋の大名店。 人生餃子さんにお邪魔しました、まあね。人生餃子さんと聞いてピンとくる方来ない方いろいろね、いらっしゃると思うんですけれども、こちらのお店は本当に有名な町中華でして、サラ台湾という有名なメニューがありまして、こちらのメニューがね、あの SB さんから野菜を炒めてできるみたいな商品開発もしてるぐらい、まあね、全国的にも販売してる有名なお店なんですけれども、今回はね、まあ、そのサラ台湾だったりとか、それ以外にも町中華にちなんだいろんなね、メニューいただいて参りましたので、え早速ね、そちらの の本編の方をお楽しみいただければと思いますはいということでたえばね人生餃子さんの店内に入ってまいりましたいやーやっとですよ憧れのお店でございますこんな感じでねメニュー表いろいろあるんですけれども人生餃子さんといえばこちらの皿台湾が一番有名なのかなでもちろんねその他にもこういったラーメンのメニューがあったりとかこれね結構ね 汁なしのメニューとかつまみも豊富なんですよ。もちろん人生餃子さんなんでね。餃子とまあ、ご飯ものなんかありましてビールですよ。これは絶対頼む。 本日はね、まあ、ちょっと特別に、まあ、営業時間最後にねお邪魔させていただいているのでゆっくりとお酒を飲みながらいただこうかと思うんですけれどもこちらの人生餃子さんは本当に繁盛店なのでお客さんもしっかり回るようにねある程度混雑時にはルールがございますそちらはねこれメニュー表の裏に書いてありますんでそちらもねしっかりとご用意くださいとそしてとりあえず来、はい、たらサラ台湾チャーシューに、はい、追加で3枚チャーシュートッピング で辛さは普通 で, でニンニクも OK でーで、餃子も6個と、はいはい、それとビールの瓶を、はいはい、お願いしますよ、はい、いしありがとうございま す, いますということでね早速餃子とこれね瓶ビールいただきましたちょっと ね, <笑>、はい、っとね熱々のうちに早速いただいちゃいましょういただきます よいしょまずこれ餃子のタレにこれうまそうにんにくですねよいしょ今ね準備してたらこれ切っちゃいましたよこれねサラタイワンでございますまずはお疲れ様です、はあうまいこ れ,、ね、これもう見えるかな こんな感じのね大判なチャーシューが1枚丸々と計ねそれから4枚乗っておりますうまそう<笑>うんああうますぎる具材と麺いかしてくださいうわこれみんなさん見えます 最高のビジュアルじゃないですうわーうまっホね不思議なんですけどホ本当に汁なし系のまあ一品なんですけどなんかね不思議醤油系のベースにまあニンニクもガッツリね効いてるんだけど なんかね、それだけじゃないんだよね奥深さがすごくてで本当に食べてもないとわ分かんないと思うんだけどうまうわ でねこの汁なし系とか担々系は辛さもね選べまして段階がなしから辛口まで5段階ぐらいあるんですけど今回はね、まあ、初始完結というかまあ、一発目なので普通で注文させていただきましたまあ、それでもねほんなにペリッとくる感じですねでプラスアルファだと、ね、ニンニクもありかなしかとか少なめかとか選べるんですけど今回はでも辛さも普通だしニンニクも入れてもらいましたが癖になるで、ね フルが止まんないかもしれないうーまほんとさこのチャーシューが観測っすよね 忘れてたわ<笑>夢中になりすぎたサラダ油マンにこれこれがね餃子頼むといただけるんですけれども、まあ、それにね卓上のタレを追加させていただきましたうわうわめちゃめちゃうまそうじゃんいただきますうん 餃子うまっなんかこう甘みがあるんだわお野菜の甘みなんかな優しいんだけどこのね特製のニンニクのタレつけると一気にパンチ力が上がってこれもね、うまいねああやばいなあっちゅう間に1本巻いちゃったよ <笑>うん、ああまたこの付け合わせにだいたスープもう優しくてうまい。 追加しようかなチャーシュー麺とあとチャーハン思い出いただいてもいいですかうまみチャーシューも一つ と, とあと瓶 ビ, ビールを追加でいただけるとはいすいませんそれでお願いしますいやダメだめだ食欲が止まらない<笑>うんうんうんうん 実はね、僕もその人生餃子さんの店員さんとねご縁がありまして以前イベントをやられた際に僕もねご挨拶させてもらったんですよでそこからお知り合いにならさせていただいてねでもうもう2年近く経つのかなやっとというか念願かなってのこの店舗で食べれてるんですよいやもうね嬉しすぎるのよこの日をねどんだけ待ちわびたか僕はもう最高ですこんばんはうん うんうまいお、はいま、うん、と, とで、ね、さ巡目のねご飯もの、おつまみ系はね完食いたしましたんで追加の、ね、メニューを少々お待ちしたいと思いますということでね第2陣の追加メニューが到着いたしましたまずねこちらからですね チャーシュー麺にプラスチャーハンの大盛りともう鉄板セットでございますねプラスアルファでねおつまみチャーシューとこちらのね3品を追加で注文させていただきましたうわーうまいうん、うん ね、行こうもうなんて言うんだろうなもう全然ね細かいことが言えないっちゅうかもうね日本人ならばもう全員が好きであろうラーメン懐かしい感じ たまんねえなうん、うんいわゆるまあ昔ながらっぽい感じの味付けなんだけどだし感というかコクの深さはその、昔ながらじゃ飾り尽くせないぐらいうまみいやーこれはねうまいわうまいわ ちょっとね、これチャーハンいこう、これチャーハン。よいしょ。もうチャーハンがこれもんですよ。最高のビジュアルでございます。いやー、ちょっとこれ。うん、うまいうわー。あまりにもうますぎる。 渡る暇がもったいないぐらいうまいうん一旦動画ということを忘れてがっつきますただただがっついてる僕の姿をご覧ください<笑>うん うん、はあ、はいただいまね動画の世界に戻ってまいりました<笑>このチャーハンがさじっとりしてるんだけど口に入れた瞬間ほぐれるしかつねそのコショウの香りが効いててビール進むんですよね マジでうまいこの名古屋の地でさ遠くても食べに行っちゃいたくなる知識まね行けないものを知ってしまった気がする名古屋来るたびに来ちゃうなああ、うん やっぱりね動画では結構いろんなね個人店さんと行ったりしてるんですけどこうやって食べてみると本当ね町中華って僕の知らないねうまいがありすぎるこれはねやっぱ町中華がブームになるのね分かるわうますぎるもん ちょうど、ビールもこれでラストですねこれ、そしたらね、この最後のチャーシューで今日の飲みはね、締めさせていただきたいと思います とということで本日はね人生餃子さんでいろんなメニューを食べてまいりました食べログとかで見ると結構ね皆さん皿台湾ばっかりあげられてるんですけれど も, もうそれ以外にもねこんなにうまいもんがあるのかといや思い知らされましたねやっぱりね人気店たるゆえんは一番有名なねひと品だけが走るなんじゃなくてもうね全部がうまいんだなと改めて思い知らされました是非ねちょっと皆さん名古屋にお住みの方もしくはね